こんにちはブロードです。今日はですね、時間がある時こそじっくり本を読みましょう。おすすめの3選はこちらです。っていう話をしていこうと思います。皆さん、時間がある時こそ本を読みたいと思いますよね。僕のチャンネルを登録してくださる方、結構本が好きだとか、情報収集が好きな方がいらっしゃると思うんですけども、今日は僕がおすすめする3つの本を紹介していこうと思います。皆さん、日本の 出たりだとか海外出たりだとかミニマルな生活コスパ生活がお好きだと思うんですが僕も結構好きでその中でも実際刺刺ささっっったたこれ刺さったなーっていう本を今日は3つ紹介していいこうと思いますで実際本が好きじゃない方も結構いらっしゃると思うんですけどもこの動画を見られたらあなるほどこんな世界情勢が変わってるんだとかこんな本があるんだっていうふうに興味を抱いていただいてもしよければ本を読んだりだとかもう 次回ですね本の解説を動画でやったりだとかするんでよかったらチャンネル登録とか見ていただければなというふうに思ってますで今日がですね3つの本を紹介するんですけども皆さん本って結構読まれますか僕年間に200冊程度読むんですよだいたい週に45冊ぐらい読んでってっていうことをしてるんですけども正直いろんな本がありますよね例えばいい本だとか例えばベストセラーだとかでも正直自分に刺さらないなと思うことってありませんか 僕も結構ハズれだなっていうか今興味を持ってるとことは思ってないとこって結構あってやっぱり本も出会いだなっていうふうに思いながらもいろいろと読み漁ってるような感じでその中でも200冊読んだ中でもベスト3をおすすめしていこうかなと思っておりますまず3位3位なんですけども何かっていうとお金の流れを読む日本と世界の未来世界的投資家が予見するっていう話 の本なんですけどもこれジム・ロジャーズが書かれてる本なんですがこれ超面白かったんですよ何が面白いかっていうとこれからの日本って日本が破綻するだとか日本の少子高齢化で結構危ないよねオリンピックが始まる2020年でプラス終わった時にどうなるのかっていうふうに皆さん結構問題視されてる方っていうふうに思われますそれを外国人の目線から日本を俯瞰してくれるのがこの本なんですよ で実際どんな話があるかっていうとアメリカと中国の経済戦争って今どうなってるのとか日本をこれから復興させるために何をしたらいいのかとかっていうような俯瞰して予見してくれてるのがこの本なんですでこの人はジム・ロジャーズって何の人かっていうと実は世界の三大投資家って言われています投資家って皆さんちょっと現実味がないかなと思うんですけども結構あの未来を俯瞰しながら未来を予測しながらあの投資を いろんんな会社さんにやってる方ですで。その中でも世界三大投資家っていう風に言われてるジムロイドなんですけれども中でもすごいのが予見者なんですよ未来予測がすごいたけてる人っていうふうなことでも有名で例えばあのリーマンショックだとか例えば世界恐慌だとかいろんな恐慌だとかリーマンショックだとかを予見していたっていう方なんですよね世界恐慌は違うか<笑>えーあのリーマンショックだとか予見してたぐらいすごいあの未来予測が あのた長けてる人になってます。そんな人があの書いてるこの本が和訳されていて、えー、出版されてるとで kindle で読めるんですけどもすごい面白いですね。本当に例えば何が面白いかって、あの北朝鮮と韓国があの合体するとか言ってるんですよね。 これを言ってる人って日本でいないんじゃないかなと思うぐらい、もし言ってるとすれば、そのジム・ロジャーズさんの本を読んで言ってるんじゃないかなっていうぐらい、あの、面白い視点で書かれています。なんで、こういった、あの、やっぱり外国人の方が日本を俯瞰しながら見てくれる。日本の今後をどうすべきなのかっていうふうに見てくれる本っていうのは結構少ないんで、そういった意味でも、今後の日本に興味がある方、日本がデフォルトするんじゃないかっていうふうに思ってる方は、読んでみてはいかがですかって思っております。 で実際いろんな著名人の方もこれ読んでるんじゃないかなとかもう個人的に個人的に思ってるぐらいなんですけど高城さんだとかあとユニクロの柳田忠さんとかも読んでるんじゃないかなって思わせるようなところも、えー、面白さのポイントですでよかったら皆さんこちら読んでみてくださいジム・ドリラさんの本でしたで実際本を読むって何がいいかっていうとやっぱり本を読んで行動するっていうのが僕がポイントかなと思っていますいろんな本がある中でもやっぱり本を読んで自分の人生に生かせないとやっぱり意味なくて そういった意味でも本を読んで自分の中でふあの咀嚼してあの行動を起こすっていうのが結構いいかなと例えで言うと雑誌を読んで雑誌に載っていた服やあのおすすめのレストランに行ったりするっていうのも行動の一つなんでアウトプットをするっていうのを習慣にすると面白いかなというところで、えー、本結構読むのはおすすすめです次2位なんですけども何かっていうとロバート・チャールディーニの「あのプレスウェージョン」っていう本ですこれ 何かっていうとあの皆さん影響力の武器ってご存知ですかすっごいベストセラーでマーケティング業界では知らない人はいないっていうぐらいのベストセラーの本があるんですけれどもこの本を書かれた方の2017年に出された新作が「プレスウェジョン」「下準備」っていう本になりますこれあの影響力の武器を読んだ方であればすごくそ の, あのプラスアルファの教材になってるんでまず影響力武器 読読読んんでででななかかったた方はそそちらををいただいいいだてその次にこれを読むとと面白いかなという感じですで実際影響力の武器って何かっていうと例えば偏法性の原則って皆さん聞いたことあるかなと思うんですけども偏法性の原則書かれていますこれ人間って固定的行動パターンっていうのがあってあの例えばお返しをしたくなる感じですよね例えばプレゼントをもらった時にプレゼントをもらって あ, ありがとうって思った時にこれをあなんかお返ししないとって思ったりするこの感情 が人の中で遺伝子的に組み込まれていてそれを返さないといけないっていうふうに思うような感情になるっていうのが偏方性の原則偏方性の原理っていうふうに言われてるんですけどもその偏方性の原理だとか人にある固定的行動パターンを解説してるのが影響力の武器なんです例えばフリーミアムのマーケティングもそうですし例えば街中でポケットティッシュをもらったりするしますよねそののポケッットティッシュででタダでもらえるかかとか 持ったことってありませんかポケットティッシュをもらってあありがとうって思ったりしますよねそれで実際にそのポケットティッシュを使ってそこに書かれているチラシを見たりだとか読んでたりだとかっていうふうに潜在的に意識の中に埋め込まれるようなマーケティングの知識が得られるのが影響力の武器とその続編がこの「プレスエージョン下準備」っていう本になります なんでこういった面白いマーケティングの本に興味がある方はぜひぜひあの影響力の武器とこのプレスウェイジョンっていうのを読んでいただければと思うんですけれども結構面白いです。これ変報制の原則の前に何を下準備すべきなのか例えば変報制をする前にどんなプレゼントを準備すべきなのかとかでよりその変報制の原理お返しがもらえるためにどんなことをすればいいのかっていうような具体的な例があったりだとか っていう風にもう超マニアックなマーケティングの知識が書かれてある本です。これあの読むのが結構大変なぐらい面白い内容になっていて、もうね、いろんな研究結果だとかがいろいろと混み込まれてるんで、この年末だとか年始だとかに、えー、時間がある時に読むのがおすすめです。僕もこれ読むの結構面白くて、もうずっとね。 読み続けたんですすすすけどもこの本おすすめ で, すで2020年はギフト経済が流行るっていうふうにちょこちょこ最近マーケティング業界で言われてるんですけどもそういったギフト経済に欠かせない変更性の原則だとか行為だとか類似性だとかっていうふうな原則マーケティングの原則がしっかり書かれてるんでマーケティングに興味ある人はぜひぜひ読んでみてください。2位はプレスレジョンでした 次、1、何かっていうと、アフターデジタル、オンラインのない時代に生き残るっていう本です。これ、何の本かっていうと、中国の本になります。中国の今流行っているビジネスがどんな状況で動いているのか、どんなマーケティング、どんなビジネスが流行っているのかっていうのを詳しく解説してある本になります。え皆さん、中国って聞くとどんな感じですかああ、なんか外国人が日本に来てて、中国人が日本に来てて、大声で喋ってるなとかっていう風に思いませんか で、なんかあの民度が低いなとか思う人もいらっしゃるかと思うんですけども。もう中国って今もう凄まじいんですよ。もう中国人って14億人ぐらいいるんで、うん、まあまあいい人もいれば悪い人もいるかもしれませんが、もうものすごいんですよ。特に上海だとか北京だとか都市部はすごい発展してます。もう日本の比じゃないぐらい。もう勢いというか。もうやっぱ世界1。 っててい う, ふうに言われてるぐらい中国一強時代が来るって言われてるぐらいやっぱり中国って進んでるんですけどもそれを実際知ってる人どんなにすごいのかっていうのを解説してる本っていうのが結構あるんですけどもその中でも一番分かりやすくて一番面白いのがこのアフターデジタルっていう本になりますで僕が今一番刺さるところって何かっていうと全てがオンラインとオフラインに完結してでオンラインとオフラインの隔たりがなくなりますよ、えー、消費者は 便利な方を選ぶ世界になりますよっていうことが一番刺さってますこれ何かっていうと今例えば YouTube だとかこれオンラインっていうんですけどもあのインターネット上にあるサービスですよねとオフライン例えば街にあるお店レストランだとかっていうのはオフラインなんですけども人がもうどちらでも日本だと今色々と区別されてオンラインマーケットだとか EC だとかっていうふうに言われていてアマゾンがとかっていうふうに言われてるんですけども 今この分かれてる状況がもうどんどんどんどん融合していって人はもうどっちを選ぶっていうこともなく自分が選びたい方便利な方をどんどんどんどん選んでいく社会になりますよねっていう風に解説してくれてるんですがこれが超面白くて何が面白いかっていうと僕も結構オンラインで仕事をしたりするんですけどもそのオンラインだとかオフラインだとかもう言ってるのが言ってること自体が古いっていう風に言われてるぐらいその最先端の話が書かれています。 例えばじゃあどんなことが書かれてるかっていうともうあのキャッシュレスって日本で2019年に流行りましたよねあの QR 決済だとか PayPay だとか LINEPay だとかっていうのが流行りましたけども中国だとも う, もう数年前にもう完結していてもう9割型、えー、オンライン決済が整ってるというような状況でプラス次に何が流行ってるかっていうと ID スコア信用っていうふうに 言われているものがありまして、これ何かっていうともう個人が ID によって区別されていてそれがスコア化されてるんですもっと簡単に言うと Amazon のレビューで商品が決まってますよねそれと同じように個人にもレビューがつくようなイメージです例えばその信用度がこの人はすごく信頼できますねっていうようなレビューがあった場合にその人に対して例えば融資が下りたり銀行からお金を借りるときに簡単に降りたりだ ハイスコアになればなるほどその結婚とか婚活にも便利だったりだとかお金を借りるのもハイレベルハイレビューの人にはハイスコアの人には簡単に借りたり婚活もスムーズにきますよとかあとは賃貸の融資だとかも簡単に降りたりビザだとか海外の渡航のビザだとかっていうのももうハイスコアになればなるほどいいっていうの優遇が受けられるっていうのがこのサービスになっていると ID スコア個人がもうスコアリングされていて 個人にに成績がつくようなな時代になっているとそれをどういうふうに可能にしているかっていうと例えば日本でいうと LINEPay、えー、だとかあとは PayPay だとかあとはそういうようなアプリにもうその人がもう組み込まれてるわけですよアプリで管理されてるアプリ上でその人がスコアリングされてるような状況ですこれがアリババ の, あのフィナンシャルの、えー、ジーマークレジットだとかっていうふうなあの融資の会社だったりとかあとはホテルだとかレンタル の割引だとかっていうようなのも使われているというような感じです。中国もすごいですね。もう ID で管理されていてで、個人がスコアリングされてる時代なんですよ。日本でもマイナンバーだとかっていう風にもう個人を番号化して管理していくような時代になりつつあるんですけども、それがもう実用化導入されていて実用化されてるのがもう中国だというようなもうすさまじい先の話が書かれてるのがこのアフターデジタルです。これはもうね、ぜひぜひ読んでいただきたい。超面白かったんでこれ。 僕は1位に持ってきましたアフタターデジタルで実際こういった、ね、中国 の, あの先の話今後面白い中国の話ができるように今年ですね2020年ど ん, どんどんどんどん中国に進んでいって、えー、見てみてで実際の中国を感じていこうかなと思ってます。 そういった形で今日はですね、3つのおすすめの本についてお話ししてきました。ちょっとね、時間オーバーしてたんですけども、だたい10分くらいで終わるつもりだったんですけど、もう熱が入っちゃってあの、めちゃくちゃ喋っちゃったんですけど、いかがだったでしょうか。皆さんね、ぜひぜひ時間があるときに、こういった3冊、おすすめの3冊だとか、もしよかったら読んでみていただければなというふうに思います。概要欄におすすめの本書いてみて、よかったら見てみてください。というわけで、今日はですね、おすすめの本を紹介してきました。